皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆづきゆかりでお届けしています。2022年8月11日、つぼれん職人のレベルが71になりました。バージョン 6.2 初日から数えて、大体1か月くらいでした。レベル75の監ストまでは、あと4か月以上かかる計算ですね。今日から、ドラゴンクエストウォークのコラボクエストが始まりました。 クエストの内容は今までありそうでなかったやや新しいタイプのやつですかね。アストルティアの半日はリアルの36分間なので変なタイミングでクエストを受けると面倒くさいことになりますね。このコラボクエストは実はクリアしてからが本番というかとりあえず毎日リプレイしましょうという感じです。そしてキラキラマラソンを一周やるだけでこれだけのマイレージコインが溜まってしまいますので実質的な福引き券ばらまきコンテンツです。 バトル30回で福引き券1個が保証されているのも地味にヤバいです。このコラボクエストは来週の日曜日まで続きますので、福引き券をガンガン稼ぎましょう。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。